伊賀市人権問題に関する保護者意識調査についてこんなものはねどうも伊賀市で配られているようなんですね締め切りは1月28日、えー、保護者の皆様は自身の回答内容が外部に漏れることはありませんてあるんですけどねでもこういうものはね時にこの解放同盟に渡ってしまってですね なぜか糾弾されるみたいなことがね過去にあったものですから、やっぱりここはねちゃんとね模範解答というものをしてね糾弾されないようにした方がいいかもしれないですね、聞くところによると、伊賀市だと、ね、やっぱり行政交渉なんかでも相当こう暴力的な言葉が飛び交ってたらしいですから、さて、まずあ最初はどこに通ってるかですね。 学校や幼稚園ですね。あと年齢。これはまあ、個人の都合なので、それぞれ正直に答えられたらいいかと思います。さて、あなたは A 氏の人権問題について学習された経験はありますかブラック問題、障害者、外国人の人権。これはもう早くね、勉強しといた方がいいんで、もうみんな1に丸をすべきですね。<笑>学習で印象に残ってる内容。 ブラック出身の講師の方のお話がね大変ね心を揺さぶるものがありましたとかそういうことを書いたらいいんじゃないかと思いますねあとですね、現在この社会にはどんな差別があると思いますか当てはまるものすべてに丸をつけてくださいこれはもう全部に丸つけるでしょう、うん、障害者差別、もう全部差別あるんですが全部丸ですねウイルスなどに感染、まあ、この辺りがご時世ですよね福島原発とか。 その他ここにはね、アイヌっていただきましょうね、インターネット上へ差別的な書き込みや差別的な発言を見聞きした経験がありますか、これはもう、なのええー、っと、あそうですね、1、2、両方に丸ですね、よろしければ経 験, を し, た経験したことをお書きください、鳥取ループ自転車という悪質なサイトを見てしまったとかな、そういうふうに書いたらいいでしょう、次、あなたはそのことに対してどうしましたか。 ててに丸を捨ててくださいこれはですねやっぱしねこれですね5ですね、5、三重県人権センター等で相談した、ここに丸をつけ て, てね、ね、まあ、実際、三重県人権センター等に相談したらいいと思いますね、その他、ここにはブラック解放同盟、三重県連と か, なんかそういう風に書いておいたらいいんじゃないかと思います、次、A のそれぞれについて、あなたにも考えに近い数字を選んでください、人権問題は自分に、もうこれ も, も1ですね。 差別をなくすために自分ができることを考え、もちろんこれも1ですね、差別を打て経験あこれも1ですね将来、子供が結婚したい相手が非差別ブラック出身だった場合、出身であることを理由に反対はしない、これはもうもちろん1でしょう、童話地区の住民に限定した施策を行うことは逆差別だ、あこれはねここれれははもう引っ掛け問題ですね。これは 4ですねこれは引っ掛け問題です、ここで1ってやっちゃうとね、急断されちゃいますからね、4ですね、えー、次、えー、ブラック問題を学習ごとにすることについて、どう思われますか、あなたの考えに近いもの、丸をつけてください、学校で学ぶ必要は、これ丸ですね、保護者が、これ丸ですね、学習経験があり、学んでよかった、これを丸ですね、そっとしておいてあこれは引っ掛けです、これは丸しちゃだめですよ、だめですよ。 ブラック問題。あ、これを丸しちゃダメですね。あと、すでに知っているのですよ、それ以上。あ、これを丸しちゃダメです。うん。だから、正解は、1、2、3、4に丸ですね。それ以外に丸しちゃダメですよ。<笑>学校で、学校などの発言や、これらの言葉のインターネット上の書き込みがあります。このような状況について、あなたの考え方に近いものに、一つに丸をつけてください。これは、やっぱし、1ですね。それ以外に丸つけちゃう、ね。意識が低いと思われちゃうので。 人権に関わることについてお子さんと会話することはあります。これはもうよくあるでしょう。うん、あのよくやってない人は今からでもよくやった方がいいですね。次、第8。過去5年、園、小学校、PTA、自治体、人権団体等が主催する人権問題講演会、研修会、懇談会、交流会などに参加された人数について、 もうこれはもう1ですね。10回以上ですね。10回以上行ってない方は今からでもね、行って10回を超えたことにしてください。で、ご自身を差別を受けた経験はありますかこれはあるですね。あるですね、うん。まあ内容については、まあそれは例えばね、あの、なんか、あの、あのなんか童話とか言われたとかそういう風に書いたらいいと思いますね。次。 もしご自身やご家族が新型コロナウイルスに感染したら健康面以外でどんな不安を抱きますか当てはまるものに丸をつけ て, てくださいこれはやっぱりねちゃんと意識高く持たないといけないので1ですね差別や嫌がらせを受けることには心配しないといけないですねあとはああなるほど23456これはもう1から7まで丸ですね 人権問題や差別教育や研修などのことについて お, お考えを自由に覚えてください、これはね、あのもっとやってくださいですね、特に解放同盟の委員長の方とかね、実際出てきてご自身の体験を話してほしとまあそういうことを書いたらいいと思います。ということで、今日はね、伊賀市人権問題に関する保護者意 識, 意識調査について、模範回答というものを解説いたしました。うん こういうものはねやっぱりこの正解というのは実はあるのでそれを間違えないようにちゃんと回答した方がいいんじゃないかと思いますということで今日のね啓発される動画でした